岡山のスーパー中学生ドルーリー主演佐藤17人抜き区関心。カナダ出身の父持陸上界の新ヒロイン。菱形陸上第41回全国都道府県大抗女子駅伝。2023年1月15日。京都市竹菱スタジアム京都発着。岡山のドルーリー主演里、シエリ、15イコール鶴山中、が3区3キロ、で出場し。 関間新記録となる9分2秒をマークした。38位でタスキを受けてから次々と選手を交わし、17人抜きの回想。初めての舞台で大きなインパクトを残した。大阪が2時間15分48秒で8年ぶり4度目の優勝し、最終9区10キロの松田随勢27イコールダイハツ、学間賞。京都が2位、福岡が3位だった。 宮古王子にスーパー中学生が現れた。38位で助けを受けたドルーリーは、序盤からアクセル全開で次々と選手を交わしていく。最初の1キロを2分55秒で通過。目標に掲げた8分台には届かなかったが、わずか3キロで17人抜きということ次元の走りを見せた。今日まで調子がどんどん上がってきていたので自分の感覚を信じて走りました。 本格的な駅伝は初めて。17人抜きは、とても嬉しかったです。レース後はうィウしい表情で、声を弾ませた。これまでの区間記録だった第31回大会の高松もチムセン日、大阪薫英女学院中の9分10秒を8秒縮め、不和生以来、大ル中が第36回大会でマークした9分14秒も上回った。 カナダ出身の父、日本人の母の間に生まれ、走るのが好きだったから、と小学4年で陸上を始めた。中学に入ってから頭角を現したが、昨年大会は貧血によって出場を逃した。その後、食事面から改善し、バランスよく栄養補給。鶴山中では陸上部の女子部員が1学年1人ずつの3人しかいない中、 首相を担い、練習メニューも自分自身で考えて取り組んできた。昨年8月の全国中学校体育大会で1500メートルを、10月の U16 大会で1000メートルを制覇。初出場となった今大会でも強烈なインパクトを残し、将来が有望な中高生に贈られる未来勲章を受賞した。 シドニー五輪女子マラソン7位で岡山県チームの監督を務めた天満屋の山口恵里ヘッドコーチも周りと走りが全然違う。中学生の走りじゃない、と惨事を惜しまない。今後は五輪出場などへの夢が膨らむが目標は高校に行ってインターハイに出場して少しでも活躍すること、と目の前を見つめた。 昨年末の全国高校駅伝男子では倉敷が、今年度の全国高校サッカー選手権では岡山学芸館が優勝した。スポーツ界で旋風を巻き起こす力、陸上界のニューヒロイン候補が誕生した。ドルーリー・シュエーリ・シエーリ。星青年月日とサイズ2007年平19、11月16日生まれ、岡山県津山市出身。カナダ出身の父。 日本人の母の間に生まれる。身長1メートル57。星競技歴、小学4年時に陸上クラブの津山ジュニアに介入。当初は短距離中心だったが、小4の終わり頃にリレーマラソン大会の練習をしていた際に才能を見込まれ中長距離を走るようになった。現在は400メートルから3000メートルまで行なす。 星憧れ、東京五輪1500メートル8位入賞の田中希実、豊田自動食器、が大好き。ラストスパートと努力しているところがすごい。星特技、美術が得意。水彩画が岡山県のコンクールで表彰されたことがある。駅伝五う抜き荒かると星都道府県大抗男子駅伝97年に新道基地。 秋田が3区9、2キロで30人抜きして、12位。星都道府県大抗女子駅伝07年に湯田智美、愛知、09年に小林由里子、兵庫が2区4キロで記録した29人抜きが大会最多。星ニューイヤー駅伝04年に小島った大幸、旭化成、と上岡博継、日産自動車が共に2区2キロで20人抜きの回送。 星箱根駅伝09年にギター・ウダニエル、日大が、肉23、2 232キロ、で22位から20人抜きで、大会最多を記録した。星全国高校女子駅伝06年に小林由里子、須磨学園、が肉40975キロ、で20人抜き。15年には、ケニア一留学生のヘレニエかられ、仙台育英、が肉で29人抜き。 翌16年も同じ2区で27人抜きした。M1 も高校サッカーも。岡山戦中、昨年末から続く岡山戦中が止まらない。唇を切ったのは、昨年12月の漫才日本一決定戦、M1 グランプリで王者に輝いたウエストランドで、コンビの河本太 と, と井口博之は、共に岡山県津山出身。 続いて昨年末の全国高校駅伝で男子は倉敷高が大会新記録をマークして優勝した。年明けの全国高校サッカー選手権では岡山学芸館が県政初優勝を果たした。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願い。